<笑><笑>もうこの辺なんですかそこね曲がったところあったもう<笑>ここかそうここここ<笑>こんばんは<笑> じゃパパーイ。 うちの店長店長さんパパーイもも、ねぎま、皮もも、ねぎま、かわいくはい私ね、肝系がダメなんですよん と, と, とりあえずこんなもんであんま一気にいっちゃうと ね, うね冷めちゃうねぎまともも焼きですありがとうございますありがとうございただきました美味しそうねぎま、もも 店長さん、美味し い, 味しいですありがとうございます<笑><笑>やっぱり塗りは塩だよねやっぱ塩ですねやっぱ塩だよあれめぐさん、元ブログ始めてどれぐらい経つんでしたっけ、うん ちょうど一年、そうだよ。ちょうど一年たら。ちょうど一年。うん。一、うんうん、年前の今頃あげたんだと。よくさんは？二年、二年経ったのかな。二年経った？なんか確か私も真冬に始めたんですよね。一年やってなんか変わったこととかあります？仲間が増えてる。うん。よくさんもそうだそうですよね。 確かに仲間が増えますね輪が広がったうん〜んなかなかさ、なんだろう普通に生活してたらさ今、うん、大人になったらなかなか輪って広がらないじゃん、うんうんうん、あんまりさ、バイク以外で知らない人に話したりとかしないでしょ話しかけたりとかしないしないよね<笑>あとさ、くる車ってあんまり話しかけないじゃないですかあ、全然話しかけない、ね けどね、バイクのりコンビニとかサービスエリアとかで話しかけ合うじゃないですか結構、うんかね。特有ですよねなんでだろ う,、ね<笑>だろうね、不思議な乗り物ですよ ね, ね, すごいよねスパラベーコンとトマトベーコンですはいでも生活スタイルは変わりましたね仕事 普通、仕事だけででいいいっぱいじゃないですか、うん、帰宅して寝るまでずっと編集とかしてるから<笑>部屋が汚くなるそう睡眠時間が短くなるそれあるね、うん、それあのね私はすごい部屋はきれいな人だったのずっと、うん、だけど今汚い床に物も落ちてるし。うん、ねでもやっぱ そういう活動してる以上やっぱ目標ってあるじゃないですか、うん、一一本あげようとかあげたいねあ げ, らない<笑> あ, げあげらないんだけどあげたいねそうまあ今日は頑張ってここまでやるぞとかね。でそうそう、ね、でもそうそうそうそうそうそうそうそうそ月によって更新頻度どうしても落ちうゃったりとか ツーリング動画旅動画を編集するのに1本どれぐらい時間かけてますだいたいだか大体初めてから出来上がるま で, でそうそうそう短くてそうかああまあそんなもんですよねやっぱね時間でいうと30時間オーバーとか普通ですよねあ全然普通仕事めぐさんも仕事してますよね普通に家帰って3時間4時間5時間とか 5時間できればもう結構だよ、ねねうん、すごいなんかいっぱい来たこれが大山そうそう鳥取産匠の大山鳥。そしてこれが荘州琥珀鳥、うん。ニオ鳥。ドリーニオー部屋でなんかちょっと小ネタをやってると か,、うん、か ね, ね 本当にツーリングであちこち回った動画を編集するってなると映像チェックだけで数日かかるじゃないですか。捨かかるかかるているとこを残して、まあ、大体これぐらいの尺で収めてっていうのができるとそっから早くない、うん、あっという間に出来上がるんだけどああそうそのカット編集がねそう大変ですよねまず、うん、あとなんかテロップにこだわるかどうかとかにもよるかも、まね、私は。 ちょっと気合い入れてちょっと動くテロップ作っちゃうとか、うん、<笑>そういうの始まっちゃうと時間かかっち ゃ,、ね、ちゃっいますえ、めぐさんソフト何使ってるんでしたっけたまえさゆっこさんが使ってたのフィモーラだっけ、うん、フィモーラなんだでも最初なんかもう編集の仕方もわかんないからさソフト何使えばいいんだから使って なんか調べたらそれがほら割と手頃で操作もしやすいんだっていうのはみんなかそうですねある程度いろんなことできるし、うん、私は最初マックの iMovie に使って、うんうん、でその後 f フィムオーラにしたんですよ、うん、でちょっと前に変えたのがアドビのプレミアプロっていうやつ、うん、めっちゃ難しいえ で, でもねいろんなことできるんでしょう でできなないいことがないでもなんか難し う, う意味不明でしたね<笑>やっと、まあ、基本操作ぐらいは、うんうん、なんとかま結構いろんな人に見て「これどうやってやってんだろう」とか「とかも変わったのかどうやってやってんだろう」とか、ねうん、なんかそういう言い方に変わってきちゃった、うん、そうですよねテレビ見るときに「うん、あこういうテロップの使い方があるんだ」とか。<笑> 全然減ってないよこれないいいよででーカルルがの多すねね飲ビめん焼酎とかかかダダメなんだダメななののうう果実酒ばっっっりでですすねペペロマて何ですか辛いい唐辛子そ う, そう アンチョビ。ああ。ああじゃあそのペペロン枝豆、はい、はい。なんかずっと昭和の曲かかってますけど店長さんの趣味なんですか。YouTube に合わせてかマ、まあうん、普段はバラバラ。うん。ゆっこさんってさ YouTube の中でいつもさ昭和の歌を歌うじゃない。うん。なんでそんなにしてるの？ もともとは親の影響ですねずっと車の中でかけてた70年代<笑> 80年代の曲を聴いて育ったみたいなテテレサンでしょ償い<笑>最初にねそのギターを持って母親に「これシンプルだから弾いてみなよ」って言われた曲が傘がない。 分かんない<笑>朝分かる何都会では自殺する若者が増えている聞いたことあるあと専門学校行ってたのもあってやっぱその時の先生がまあ行りの曲も昔の曲もバランスよく勉強しなきゃいけないいい音楽を作るにはって言ってもう先生からも昭和の「 アルバム集みたいなのもめっちゃ借りまくって、うんまあ、勉強したからですよねこんな詳しいのは、うんうんま、僕よく知ってるもんねそうめぐさんどんな音楽聞くんですかずっと最近のしか知らない最近の、うん、グレイとかね車でいつもかかってるのは<笑>、うん、のバックナンバーかグリーンか<笑>本当に最近だよね<笑> バックナンバー大好きババババックナンバーんバックナンバーですバックナンバーからバックナンバーか<笑>バックナンンーーとね2位はね。<笑>